金属樹を作ります金属は鈴を用いるので鈴樹ですね電気分解によって鈴樹を形成させるというやり方です三角グラスコに純水が入ってますここに塩化鈴を溶解させますそうすると一部は水酸化物ができるので 水液がちょっっと白っぽく濁りますず、ね、完全に溶解させてここに農塩酸を入れて少し化学平衡を移動させてですね水酸化物は消えましたね。 一旦この状態にしますあとシャーレの中で電気分解をするんですけど、えっと、このステンレスのクリップですねクリップをシャーレのこちらもできてるんですけどシャーレの両端に固定しますこれ電極になるわけですね たまにある不安定でパチッてこう外れちゃう時があるので一応安全策でテープで留めて置くことにしますとここに、えー、と今作った、えー、と鈴液ですね塩化鈴の水溶液を。 クリップが浸かるところまで入れますあとは電池をつなげて電気を流して電気分解スタート金属樹ができる速度は結構思ったより早いですね これで繋いでいます。 すごいスピードで伸びてきましたもうこちら陽極の方にもうたどり着いちゃいましたね陽極の方がこうやって白く濁ってますけど陰極の方ですね電子が供給される方に鈴のイオンが。 ものすごいスピードでこう引き寄せられて鈴が積出して比較的大きな結晶ができるというものです。